接続しあはい、今あれこうあの録画が始まりました<笑>すみ ま, ません、ちょっと今、もう録画が始まっちゃった後で申し訳ないんですけど、録画される方が、あの録画されるのが嫌な方は是非、ぜ、え、ひ、ー、画面をあすません、カメラをミュートするなりお願いいたします。はい、え一応あの申し込みの時にやってあの、えーと、手続きしていただいた通りですね。はいえー、それでは早速画面を、えー、と<笑>共有させていただきます。えー、とこちらですね。 はい、えっ、ー、と、あちょっと待ってくださ い, いはい、それでは最初にですね、えー、あっ、間違えちゃいました。間違えちゃいます。すみません。はい、はい、えっ、ー、と、はい、ではこちらがあのスライドになります。はい。え<笑>今、最初にこちらに書いてありますが、 えー、もしですね、皆さん の, あの友達とか、お、えー、知り合いの方がこの Zoom の中にいらっしゃったらですね、ぜひあのプライベートチャットで挨拶をしてみてください。えー、であの、ワークショップの間もそうやってどんどんコミュニケーションしていただいて結構です。よろしくお願いします。えー、ただ、僕の方はですね、ちょっとチャットがあの、えー、とちゃんとフォローできるか分かりませんので、えーあのまあ、これからご紹介しますが、Google スライドの、えー、質問 Q&A の機能がありますので僕、ね、僕への質問はそれを使っていただければと思います。よろしくお願いします。はいえー、とそれでは本日は、えー、オンライン授業を Google 系のアプリだけでインタラクティブにするあの基本的な方法ということについてご紹介させていただきたいと思います。えっ、ー、と、そうですね、ちょっと今日 の, あの皆さんの参加される方がどのぐらいこういうのを使ってらっしゃるかの、えー、とちょっとデータが 足りないのでもしかしたら人によっては難しすぎるとか、あるいは人によっては簡単すぎるということがあるかもしれませんが、えー、となるべくあの困ってらっしゃる方のフォローを優先させていただきたいと思い、優先させていただければと思っております。はいはいえー、と本日の予定は、えーとえー、と90分なんですが、ワークショップが75分で、最後の Q&A が15分ということになっています。 でえっと主にですね、<笑> Q&A に三つのアクティビティをやってみようと思っておりまして、えー、最初はですね、これこれ順番にですね、あのえっと共有のあのリスクを取らないで済む方法から、えあの最終的にはちょっと、かなりちょっとだけめんどくさい、やってなんていうかね、えー、変な人が来ると、 変な風に編集されてしまうリスクがあるような、要するにリスクの低い順番から並んでいます。最初はあの共同編集の共有なしで、Google フォームだけで、えー、学習者からいろんな、えー、と情報を得る方法ですね。でこれ最初に僕が、えーと、僕が教師で皆さんが学生の立場で、えー、体験していただきます。それがメインルームですね。でその後ブレイクアウトルームで皆さんに実際に、えー、この Google フォームで、えー 僕はテンプレートいくつか作っておりますので、それを元に作成 し, たらいしていただいて、それをブレイクアウトルームの中で共有していただくというのが最初のところです。で、2番目はあの、Google ドキュメントをコメントモードで共有します。で、これは、本文は編集することができませんが、コメントだけで、えっ、ー、と、コメントをつけることができるというタイプの共有ですね。はい。で、最後に、その本文そのものも編集できるという。 <笑>モードの<笑>、えー、共有をします。で、これはショーテルとか、えっ、ー、と、ライトニングトークっていうタイプの、あの、授業活動ですね。それに、あの、とても便利なもので、これもですね、最初と同じように、えー、まず最初にメインルームで私がやるのを体験していただいて、で、ブレイクアウトルームで、えー、作成と共有をしていただきます。で、えっ、ー、と、感想を書いていただくのも、これも Google ドキュメントの編集モードを使います。 あ、それからですね、今右上に、あの、うん。えっ、ー、と、今ちょっとコピーしますね。はい。ここにリンクがありますが、これはこの、えー、と Google スライドのリンクです。今からこれをチャットボックスにペーストしますね。はい。えっ、ー、と、チャットボックスにペーストできないなあって。あ、はい、できました。はい。今、チャットボックスにペーストしました。今のリンクを、えっ、ー、と、皆さんがあのパソコンなりスマホで 開きますと、今僕が皆さんに見せているこのスライドをあの見ることができます。で特にこのスライドはあのリンクがいくつか貼ってありますので、その場合はこちらの、えー、とっ皆さんのお手元の、えー、Google スライドからリンクを開いてみてください。はい、えー、じゃあですね、まず最初に Q&A の方法なんですが、えー、ちょっと待ってくださいね。 えー、はい今ですね、えー、画面の上の方に、あのー、ask question at slides app google utamk という、こういう新しいリンクが出てきました。これは、あのー、この google スライドの、えー、Q&A という機能ですね。じゃこれも一応、えー、チャットボックスにペーストしますね。皆さんが、えー、使いやすいように。はい。で、これは、あのーで、ここにですね、 えー、僕への質問はこちらにお願いします。で、えー、参加者の皆さん同士の、えー、話し合いとか、そういうのはあのあの、コメントとかですね、そういうのはチャットボックスを、えー、使ってください。で、えー、できればですね、この1時間半というか、まあ、75分ですね、実際にワークショップ75分の間に、できれば質問1人2つぐらい、えー、投稿してみてください。で、えー、他の人の質問も見て、それでいいねも、えーと、できれば10個ぐらいやってみてください。で そうするとですね、いいねが多い質問が上の方に表示、あの表示されます。つまり、その、みんながその質問を聞きたいと思った、そういう質問から順番に表示されるようになります。で、えー、僕はですね、その順番に上の質問から一つ一つ最後に答えていくという形にしたいと思います。で、これやり方はですね、これあの、皆さんも、えっ、ー、と、Google スライドを使えるの方はご存知だと思いますが、普通はですね、このスピーカーノートっていうのが出ているんですね。 このスピーカーノートではなくて、ここの、えっ、ー、と、オーディエンスツール。ここをクリックして、で、下の方にスタートっていうのがありますから、それを押すといつでも皆さんも、この、えー、Google スライドの Q&A のツールを使うことができます。はい。はい。ではですね、最初はその Google フォームをそのメンティメーターとか、えっ、ー、と、スライドっていうんですか、のように使う、えー、方法を、簡単な方法をご紹介します。えっ、ー、と、メンティメーターとかスライドは、あの、 アプリとかですね、スマホとか手 元, 手 元,、えー、と手元のアプリで、えー、学生、学習者の反応を見るのにとても便利なんですけど、無料バージョンはどちらもですね、えー、確か、えー、と質問3つしかできないとか、そういう、あの、かなり限定されています。で、4つ以上使いたいときはお金を払わなければいけないんですが、Google フォームでも同じようなことはできますし、こちらは無料ですので何個でも、えー、あの、うん 質問をすることができます。で、僕が提案したいのは、Google フォームの中に質問が一つしかないっていう、そういうものですね。で、これをですね、いくつかテンプレートを作っていますので、これも、えー、まずはこれをチャットボックスにペーストしますね。はい。あれ。はい。えっ、ー、と、今、あのチャットボックスに新しくペーストしたのが、えっ、ー、と、この えー、テンプレートです。じゃあちょっと僕もこれを実際に、あ、じゃあこれからやることを、あの、まずご説明しますが、えっ、ー、と、要するにこのテンプレート集から適当なテンプレートを選んで、えー、そこれテンプレートですから、そのままは、あの、使えませんから、そこからコピーを作成して、で、そこに、あの、送信ボタンからリンクをコピーして、で、そのリンクをこの Zoom のチャットとか Google スライドに貼り付けると。で、皆さんが回答したら、えー、その、 レスポンスのところを見ると皆さんの反応がわかるという、非常にシンプルなものです。はい。じゃあ僕の方からやってみますね。えっ、ー、と、言っても質問まだ考えてないんですけど、どうしようしょうかね。えっ、ー、と、じゃあまず最初の、はいかいいえだけで答える質問。回答は円グラフになります。これを、えっと、僕の方で実際にやります。じゃあ、このリンクをですね、こうやって開きますね。皆さん見えてますよね。はい。 でそうするとコピードキュメントという画面が開きますから、ここでメイクアコピーを、えー、クリックしました。今クリックしたところです。はい。えー、じゃあ質問どうしましょうかね。えー、っと、じゃあちょっと今皆さん、あの、アメリカの大統領選挙をやっているところなので、えー、皆さんはトランプ大統領が好きですか そういう質問にしましょう。はい。<笑>皆さんはトランプ大統領が好きですかこれははいかいいえで答えられる質問ですよね。はい。で、これを送るには、あ皆さんにシェアするには、このセンドから、えー、この、えー、とリンクをあ、リンクのマークを開いて、それでコピーですね。今コピーしました。はい。で、これを、このズームのチャットボックスにペーストします。あれ はい。えー、と今、ズームのチャットボックスにペーストしました。質問は、あなたはトランプが好きですかトランプ大統領が好きですかはい。えー、こういう質問です。じゃあ、皆さん回答をしてみてください。とっても簡単ですよね。で、今の質問は、さっきの、えー、質問のリンクを開くと、えー、こういう形になっています。で あの、で、ここから回答を見るには、この右下の、この鉛筆のマークを押すんですね。鉛筆のマークを押しました。そうすると、えー、この編集中の画面に移動することができます。で、このレスポンスを押すんですね。レスポンスを押してみました。はい。えっ、ー、と、はいの人が、えっ、ー、と、2割弱、あ、二割、ちょうど今2割ですね。えー、で、えっ、ー、と、いいえの人が、 えっ、ー、と、今76、76% という感じになっています。トランプって美味しいの。はい。あのね、そう、あの、はい。あの、大富豪とかね、51とか、トランプしますよね。はい。えっ、ー、と、まあ、こういう感じで、簡単に、あの、えっ、ー、と、学生の反応をグラフで見ることができるわけです。はい。えっ、ー、と、それが今僕がちょっとやってご紹介したところですね。で、これと同じような質問が、あ、ちょっと待ってください。はい。 今はイエスかノーの質問のフォームでしたね。次は4択質問フォーム。これは ABCD の4つから1つだけ選ぶ質問ですね。でも使い方はみんな同じです。えー、さっきと同じように、えっ、ー、と、さっきと同じように、コピーを作成を選んで送信ボタンからリンクをコピーして、そのリンクを Zoom とかでシェアして回答を見るっていう。それだけですね。はい。 その使い方はみんな同じです。で3番目はあ、これ2番目と3番目の違いは、2番目は1つしか選べないんですね。で、円グラフになりますけど、3番目は複数回答できます。で、回答は棒グラフになります。で、えっ、ー、と、5段階質問フォームっていうのもありますね。でそれから、ここまではグラフになります。でし、次はですね、短い自由回答の質問フォームと、長い 自由回答のフォームもあります。はい。えー、あとスライドもあるんですけど、これは最後に、あの、今日の最後 の, あのタスクでやりますので、このスライドのところはまだ開かなくても結構です。はい。えー、それでは、えっ、ー、と、それをですね、えー、これから、はい。えブレイクアウトで皆さんそれぞれやっていただきたいと思いますので、ね、やっていただきたいと思いますね。で、ブレイクアウトでやっていただくことは、 今と同じようにテンプレート集から実際に、もう、あの、さっきと同じようにイエス・ノーでもいいし、4択でもいいので、何か何かの質問を作ってみて、それで同じ部屋の人に答えてもらってください。で、答えてもらったら、その回答のグラフを確認してください。で、えっ、ー、と、そうですね、15分くらいあるので、できるだけその他の人の Google フォーム、その同じブレイクアウトの中の他の人の Google フォームにも回答してみてください。はい。 では、ブレイクアウトルームを開きます。えっ、ー、と、10人ぐらいいた方がいいですかね。えっ、ー、と、再作成にして。さっきはちょっと人が少なすぎて、えー、寂しい部屋があったので、今回は15部屋にして、セッションあたり10名から11名の参加者あたりにします。で、えっ、ー、と、 これもですね、一応、オプションとしては、参加者によるルーム選択を許可もします。はい。はい。えー、それでは、えっ、ー、と、セッションを開始しますので、それぞれのセッションに分かれて、えー、この作業をお願いしたいと思います。はい。えっ、ー、と、皆さんお帰りなさい。えっ、ー、とですね。はい。あと30秒ぐらいで、他の方も戻ってらっしゃると思います。 あ、湯本さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。ありがとうございます。はいあ。丸島さんもいらっしゃってくださってありがとうございます。加藤さんもありがとうございます。はい。ありがとうございます、はい。はい。えっ、ー、と、もう今、1分経ったところなので、どっと皆さんが戻ってらっしゃると思います。<笑> はい、えー。はい。皆さんありがとうございます。お帰りなさい。はい。はい。えっ、ー、と、いくつか、えっ、ー、と、部屋を、あの、回らせていただきました。はい。あのー、部屋によって、ちょっとやっぱり、あれが、深度の違いがあると思うんですが、えっ、ー、と、部屋の中で誰もうまくいかなかったっていうところはありますかそういうところはないですかね。じゃあ、とりあえず、その、皆さんの部屋で、誰か一人は、 うまくできて、それを見ることができたというふうに思ってよろしいでしょうかは。はい。はい、ありがとうございます。はい。それではじゃあ続けて、えー、っと、その続きをいきたいと思います。はい。はい、今、このブレイクアウトルームまで行ったところですね。はい。今度は、あの、もっと簡単ですが、えー、っと、えー、っとですね、あの、ただちょっと一つ変わるのは、その、あの、編集権限の一部を 共有するというところがさっきとは違います。ですが、あの全体的に例えば本文全部削除されちゃったりとか、そういう心配はない。えー、本文はそのままで、えー、コメントモードだけで共有するという、そういう感じですね。で、これはあの一番下にも書いてありますが、ソーシャルリーディングという、あの最近、最近といもう2006年ぐらいから、えー、あの提案されている活動の一つですね。 一つのテキストに対していろんな人が、えー、あのコメントをするというタイプのものです。はい、でこれはですね、ここにあの映画、バーフバリというあのインド映画 の, あの数字が書いてあります。でこれを今、皆さんの、えー、とチャットボックスにペーストしますね、はいはい。チャットボックスにペーストしました。で、えーと あちなみにですね、これはあのウィキペディア、一番下に書いてありますが、ウィキペディアを出展としています。で、ウィキペディアは著作権がですね、ちょっと特殊な形になっていまして、えーあのまあ、こういう利用の仕方をしていいという形になっていますので、えーまあ、もし、その著作権の、ウィキペディアの著作権にご関心のある方は、ウィキコモンズで検索してみてください。はい。えーはい、なのので普通の テキストをこういうふうに使っていいかどうか、ちょっと微妙なところなんですけど、Wikipedia は大丈夫です。はい。で、やっていただきたいところはですね、コメントしたいところを選択して、右側のプラスをクリックする、あるいはメニューからインサートに入ってコメントをするか、えー、キーボードのショートカットでしたら、コントロールキーとオルトキーと M ですね。はい。えっ、ー、と、これを、あの、えー、これでコメントができるようになります。で、コメントの内容っていうのはですね、もうここはその、あの、 あまり深く考えないでいいです。ただ、ただ本当にソーシャルリーディングを皆さんで体験していただくということが目的なので、質問でもいいし、感想でもいいし、何にも思いつかなかったら、ああいうようだけでも結構です。ただ一応、バイフマリーはすごくですね、えー、もう熱狂的なファンのいるあの作品ですのであの、バカにするような言葉はすみません、書かないでください。お願いします。はい。えー、っと、それから、同じ人が同じ場あ、複数の人が同じ場所にコメントしようとすると、あの、 ちょっとうまくいかない、消えちゃったりすることがあるので、なるべく他の人がコメントしていないところにコメントするようにお願いいたします。じゃあちょっと僕も実際にやってみますね。はい。えー、っと。はい。えー、っと。あれこれは。あ、もうすでに皆さんがいろんなところにやっていますね。はいはい。えー、っとですね。じゃあ例えばどうしましょうかね。 えっ、ー、と、何度目ですけど、じゃあ。滝の下のシャです。これ、皆さん編集できないはずなんですけど、編集してますもしかして。あの、この辺に、これが、コメント以外できないですよね、これ。あ、提案モードか。提案モードでやってるんですね。わかりました。はいはい。あ<笑>わかりました。はいはい。提案モードやってるすね。今はですね、ちょっとコメントで、あの、 お願いします。あの、はい。いいです、いいです。はい。じゃあ、どうしましょうね。えっ、ー、と、例えば、芝髪というふうにあのクリックして、こうすると右の方に、あもう、もう皆さんあるから分かりますね。はい。芝紙。えっ、ー、と、これは、じゃあ、女優さんは誰ですかまあ、こんな感じ の, あの質問をこういうふうにやって、この最後のコメントモード、コメントを押すと、こんな感じです。はい。 はい、これはとっても簡単なので、すぐにできるんじゃないかと思いますが、どうでしょうか。あ皆さん、コメントモードであの編集一応できるんですけどそ、それはこっちがですね OK しないと、コメントモードじゃない、提案モードでもなるべくちょっとごめんあの編集しないでください、一応、本文、皆さん読んでいるところなので。はい じゃあ、これ僕の方で、どっかここが提案モードになってる。エディティングモード。うんちょっと私、そうか。まあ、いや。はい。はい。じゃあ、ここがあの、うまくいかない方いらっしゃいますでしょうか。これはそんなに大変な、あの、えー、っと、タスクではないので、さっきのに比べるとですね。 比較的問題ないんじゃないかと思います。どうでしょうか。はい、なんでこんなに発音しにくい名前ばかり。はい、あれ、バーフバリー初めて聞いた方いらっしゃるんですか。そういうもんか。 あの、ちなみにこれ前編と後編の、あの、そのうち前編だけなので、この後、あの、王の外戦でしたっけ、えー、そういう後半がありますので、ストーリーとしてはまだ終わってない感じですね。はい。いじゃあ大丈夫ですね。はい。じゃあ僕の方の画面は一旦こあか、そうかそうか。えー、っと、こちらに戻りますね。はい。<笑>はい、じゃあ、 えっと、皆さん、あのまた、ズームの方のスライドを見ていただければと思いますが、よろしいでしょうか。はいえっと、こうやってですね、一人の、一つ の, あのテキストをみんなで、えっと、読むっていうのがその、さっきも申し上げましたけど、えっと2000あ、2006年ぐらいからソーシャルリーディングというふうに言われていて、えーまあ、僕もとても注目しているあの活動の一つですね。であのその1つ としてですね日本語教師ブッククラブというのがあります。で、これはあの毎月1回ですね、えー、日本語の先生が1冊の本を決めて、そしてその本を、えー、みんなで読むという、毎月1冊ずつですね。えー、そういうものです。で、これはあのコピー、えーとじゃあ、チャットボックスにこの公式サイトのリンクを貼ってありますので、ご関心のある方は、えー、チェックしてみてください。今はですね、問いかける技術といって、 で今日のソーシャルネットワーキングアプローチの話にもかなり共 通, あの共通する話 題, が話題 の, あの本ですね。そういうものをみんなで読むことになっています。はい、じゃこれちょっとあのもう簡単だったので、少し5分早いですけども、も次に行きますね。はいはいえー、と次はですね、えー、これはショーテルとかライトニングトークというふうに、えー、そういう授業で。あの<笑> 使うのにとても便利なものです。で、あの、一応、小和のホテル、ご存知ない方のために、まあ、簡単にご紹介すると、まだですね、あんまり、あの、物事を、あの、詳しく説明できない段階の、えー、レベルで、あの、写真とかですね、実物を見せながら、そのものについて話すというタイプの、まあ、プレゼンテーションの、あの、とても簡単な、えー 活動ですね。はい。で、あの、母語としては、あの例えば英語圏とかではあの、もう本当に幼稚園とかからやっていますね。だけどもちろん、その、第二言語の場合は、やっぱり言葉で全部説明するのは難しいので、実物を見せながらやるのは、もちろん、あの、えー、成人教育でも大人でもあの、大学生でも中学生でもやれると思います。はい。で、それをですねあの、あの、Google スライドにして、それでみんながその1枚ずつスライドを担当して、 でそこに自分の名前と、えー、見せたい写真とかですね。それを貼り付けると、えー、この、あの、ショーアンドテルがとっても簡単にできるんですね。一人一人できますので。はい。それを、あの、ちょっとやってみたいと思います。えっ、ー、と、これ、やり方としては、授業のところと、実際にオンラインの授業 の, の部分に分けています。授業のところでは、最初に、あの、新しいスライドを作って、あちなみに、えっ、ー、と、アドレスバーに、スライド .new というふうにタイプして、 エンターキーを押すと、それで Google スライドの新しいスライドを作ることができます。で、まあ、表紙のところに何かトピックを書いて、その後に人数分のスライドを追加しますね。で、それでそれを、あのこの編集できる、最初はビューアーっていう閲覧者だけの立場なんですけど、そ, そうではなくて、編集できるモードでえ皆さんに共有して、あので、そ の, あのリンクをコピーするというところまでが準備ですね。 オンライン授業の実際の授業でやるところは、さっきのこのリンクをチャットボックスで皆さんに共有してで、その学生さんはですね、他の人が編集していないスライドを選んで、それを教師から指示された内容に編集するわけです。例えば私の大切なものというような感じですね。で、順番にそのスライドを見せながら学生が話すという、こういうタイプの活動です。 はい。えー、それでは、じゃあ、あの、実際にこれをやってみたいと思いますね。うんと。じゃあ、このスライドニューを開きます。はい。えー、っと。はい。えー、じゃあ、ここにですね。じゃあ、今日、もう本当に例の通り、私の大切なもの。あ、なんか変なのがちょっと。 そしてちょっと慣れてないキーボードを使っていますので、すみません。はい。こういうタイトルにして、えー、で、一番上に名前を入れる。<笑>名前。で、その下に、えー、写真を入れる。という感じで。で、これを、あの、もうたくさん。えっ、ー、とですね。今日何人ぐらい今140あ、あ あの、実はこれ全、あの、140人は同時にアクセスできないんです最大で100人までなので、えー、先着100名の方のみが、えー、アクセスできるようになります。今、どんどんペーストしていて、えー、今、70まで作りましたね。これを100まで作ってみましょう。はい、これを100まで作りました。はい。 でえー、とさっきも申し上げましたけど、えーとですね、あちょっとここですねこのシェアのところですね。ここからシェアすのあちなみに皆さんに、あのー、僕がですね最初のスライドを、えー、と今日のプレゼンで使っているスライドを皆さんにシェアしているときは、ここの Publish to the web ですね。ここからまずウェブに、あのー、出して、その URL を皆さんにやっていますので。でこれは皆さんが 編集できないですよね。今日僕が見せているスライドは皆さん編集できないですよね。で, え、うん、ですが、こちらはお互いにシェアできるタイプの、あお互いにすみません。編集できるとかコメントできるという、そういうタイプのえシェアをするものです。はい、これを2つあのシェアの方法が違いますので、ご注意ください。はい。<笑>はい、あ、そっか。これ、まず名前をつけないとシェアできないので、私の大切なものっていうふうに、ま最初から入っているので、これをセーブします。うん はい。で、これがですね、最初は、あの、リス s t r i c t e d only people added can open with this link って書いてありますね。あの、このままだとちょっととてもめんどくさいので、ここを change to anyone with link というふうにします。<笑>はい、えー。これが、あの、anyone with a link に変わりました。で、ここが viewer ーーになってますね。このままシェアすると、 えー、閲覧はできますが、えーと、編集はできないです。ですので、ここを、えー、エディターにします。エディター。はい。はい。それで、えっ、ー、と、コピーリンク。コピーリンクにして、ダウンですね。はい。うん、はい。では、これをあのチャットボックスにペーストしますので、えー、これを皆さん開いてみてください。あ、今写真。はい。 はい、えっ、ー、とですね。はい、じゃあ今、えっ、ー、と、チャットボックスにペーストしましたので<笑>あの、これ別に、あの、あれですよ。本当に自分に大切なものじゃなくても何でもいいです。あの、カレーライスでも、えー、何でもいいので、えー、ちょっとやってみてください。はい。で、えっ、ー、と、他の人がアクセスしているところは、こういうふうにですね、あの、印がつき、あの、なんか、色がつきますから、 こういう色がついてないところ、色がついてないところを選んで、それを編集してみてください。あのちなみに今日はその実際に皆さんにショーテールで話してもらうところまではやりません。この、えー、とスライドをあの皆さんに一緒に編集して、僕があのそのうち何枚かを見せてみるという、そこまでにします。はい、なので皆さんはあの話さないでいいです。 はい。じゃあ、まず上にお名前を書いてください。で、お名前も別に実名ではなくても、ニックネームでも何でも結構です。で、多分ですね、あの、今、あの、149名全員は、あの、アクセスできません。100名しかアクセスできないので、編集できないという方がいらっしゃるんじゃないかと思いますが、その件は申し訳なく思っております。ただ、実際の授業では、あまり、 100人以上の方がいることはあまりないんじゃないかと思います。2番になんか瓶のようなものが。レモスコ。モッチーさん、レモスコ。はい。すみません、なんかね、これ、できれば一つのスライドは一人でやってください。はい。モッチさん。 消されたはい。なんか消されたって書いてますね。すいません。あの、えっ、ー、と、複数の人が、あの、1枚の同じスライドを編集すると消えてしまうことがありますので、えー、他の人が編集していない、えー、今、例えば21番とか22番とか、これ誰も編集してないのがわかりますので、えー、こういうスライドを編集してください。お願いします。あ、21番は誰か来ましたね。22番は誰も、えっ、ー、と、まだ編集してないと思います。 えっと、これもですね、もし学生でしたら、もちろんその出席番号で、えー、出席番、自分の出席番号と同じスライドを編集してくださいとかい、えー、うことができるんですが、ちょっと今日はすみません、それができてないので、ちょっとこういう混乱が起きております。2回も消されました。<笑>すみませんね、もう続きたいください はい、あの、そうです。えっ、ー、と、白岩さん、ありがとうございます。これですね、100人までしか入れません。すいません。で、今、140人、148人とかいらっしゃいますので、中に、あの、アクセスできない人がいると思います。すいません。えっ、ー、と、そういう方は、僕の画面を見ていただきたいと思います。はい、えっ、ー、と、それではもう、だいぶ5分ぐらいしましたので、もう、これで、えー、やり方は大体いいわかるんじゃないかと思います。 ではこれをあのプレゼンテーションの形でちょっと見せてみたいと思いますね。はい。えっ、ー、と、あ、これが一番最初じゃないのかな。えっ、ー、と、はい。はい、じゃあ最初は、じゃあ、あの、これは例として、あれ最初の僕が書いたやつも消されてますね。はい<笑>、えー。私の大切なものっていうのは確かここに書いうたと。 あったと思いますが消えてしまいます。で、これはその共同編集をしているので、やっぱりその僕が準備したものが消されてしまうということはあるわけですね。はい。はい。これ2枚目のスライド。小西さん、うまく貼れない。はい。鈴木まりさん写真。はい。まあこういう、で、これ、こんな感じで一人一人に、えー、これを見せながら、あの、まあここを見せているときは、例えば浜口さんが、この、 あサザンなんですかこれ。サザンオールスターズですね。はい。サザンについて話すという、こういう形ですね。はい。はい、で、いでづきさんが、えー、ロック君という猫について話すと。えー、こういう感じで、えー、はい。あの、一人一人がショーテルで話していくというわけですね。はい。一昨日食べたタイ料理。美味しそうです。はい。はい。じゃあ、これで、えっ、ー、と、やることは、えっ、ー、と、分かったのではないかと思いますので、はい。 で、この後、また皆さんで、えっ、ー、とあの、ブレイクアウトルームでですね、同じように、えー、まず誰か一人の先一人が先生の役になって、えー、スライド .new から、えー、作ってみてください。で、えっ、ー、と、あ、ただしですね、先生の人はちょっと Google のアカウントがないとダメです。なので、Google のアカウントがない人は、えっ、ー、と、学生の役でお願いします。はい。で、えっ、ー、と、同じ部屋の人にエディターとして、えー、編集権を共有してください。 で、つまりチャットボックスにリンクを貼り付けるんですね。さっきと同じように。で、他の人は先生役の指示したトピックでわ、さっきは私、大切なものにしましたけど、えっと、まあ、それじゃなくてもいいです。はい、えー。で、時間が余ったら他の人も先生の役になって、スライドショーから始めてみてください。はい。えっ、ー、と、じゃこれはですね、えっ、ー、と、15分くらいあればいいかな。はい。では、今から、じゃさっきと同じブレイクアウトルームを 開きますが何かあの困ったことがあったら、えー、メインルームに戻ってきてくださ い,、はい。さっきと同じブレイクアウトルーム開きます。はい、一応自分で選べるにもしチェックを入れておきます。はい、大丈夫か。はい、えっ、ー、と、今ちょうど時間になりましたので、えっ、ー、と、皆さんがドうッとメインルームに戻ってくるときだと思いますね。はい、あっという間に来ました。はい。<笑>はい、えっ、ー、と、皆さんお疲れ様でした。あの ほとんど多分ですね、えー、と大体の部屋もあったんですけど、結構皆さん普通にできているので、とてもびっくりしました。はい、あのもう本当にこの8ヶ月で皆さん の, あの ICT スキルがすごく上がったんだなということをなんか見て感動いたしました。ありがとうございます。はいえー、とじゃあですね、えー、と最後にあの、えー、とちょっと締めのような感じなんですが、えーとえー、と感想を共有するというのも、これもですねさっきのバーフバリの えーあのー、引用コメントと似ていることをしますが、えっと、今回はですね、えーうん、提案モードではなくて、本当に本文を、えー、共有するという、そういうモードで共有します。エディターとして共有します。で、えー、ちょっとこれを、あのー、コピーしますけど、今回はあのー、100行あります。で、その行と行の間に線があります。で、えー、とこれもですね、先着100名しかあのー。 えっ、ー、とあ、今ちなみに画面って映ってます画面映ってないですね。<笑>すいません。映ってないです。画面映ってま す, すません。はい。えっ、ー、と、こちらですね。はい。<笑>はい。えっ、ー、と、今画面を共有していますが、あの、今このみんなの感想という Google ドキュメントをこれから、えっ、ー、と、チャットボックスで共有します。今度は、あの、編集権がある。<笑>提案モードではなくて、本当に、あの、えー、例えば全部をまとめて削除しようと思えばできちゃう。そういうので、 えー、っと、まあ、ちょっとある程度リスクが高いものです。はい。えー、っとですね、うん。で、あの、やっていただきたいことは、あの、はい、あの、アノテーションありがとうございます。1000と1000の間に、えー、っと、今日の感想ですね、これまでの感想を書いていただいて、えー、それだけです。100行あるので、1人1行っていうことですね。で、他の人が書いている部分には書かないでください。これも、あの、 色が変わって見えますから、えー、誰もあの触っていない、誰もカーソルを置いていない、そこの行に今日の感想を書いてみてください。で、えー、っとスマホの人はもしかしたらすいません、編集できないかもしれませんが、えー、あらかじめお詫びいたします。はい。じゃあ、ちょっとこれを、えー、っと、<笑>で僕もちょっと見てみますね、これをね。大丈夫かな。 なんて、はい。忙しいセミナーでしたか<笑>はい。いや、こうじゃなかった。間違った。 はいえっと、いろいろな方のコメントありがとうございます、はいあ。スマホからできなかった方いらっしゃいますね、やっぱり。はい で遅れてできない学生の立場を経験できたはいはいありがとうございます実際にはえっ、ー、と100人もアクセスしてないですねこれねえっ、ー、と行の数を見るとこれ行が100行あるのでえっ、ー、とでもここまでは言ってるからでも50人アクセスしてるかどうかっていう感じですねはい。 はい、ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、それでは、あの、えっ、ー、と、じゃあ次にもう Q&A のところに入ってみたいと思いますが、よろしいでしょうか。えっ、ー、とですね。そうなんですよね。はい。えっ、ー、と、学生番号とかであの指定すると、こういう時は混乱がなくていいと思います。はい。はい。それでは、あの、えっ、ー、と、こあのですね、もう一回、えっ、ー、と、スライドに戻りますね。ちょっと待ってくださいね。ねれ、頑張っけ。はい。えっ、ー、と、スライドに戻ります。<笑> はいえっと、それではですねあの、Google ドキュメントからまた、えっと、こちらのズ、えームの画面共有の方、ご覧いただければと思います。はいえー、では最後に、あのまあ、先ほどもご説明しましたが、Google スライドの Q&A を、えー、使って、えー、上の方から、えー、あじゃあ今ですね、あのまだ、えー、とこの、うん、質問をまだ書いてない方いらっしゃるかもしれないので、えー、じゃあ、この1分ぐらい待ちますので、 質問の投稿と、それから、えー、他の人の質問にいいねを押す。えっ、ー、と、これもちょっとやってみてください。はい。はい。じゃあ、えっ、ー、と、皆さん、あの質問、ポスあの投稿して、かつ、あの他の人の質問にいいねを押すというのをよろしくお願いします。はい。はい。えっ、ー、と、それでは、じゃ あ, あので、上の方からどんどん答えていきたいと思いますね。はい。えーと はい、じゃあ、プレゼント。本当に一番上これなんですけど。えっ、ー、と、いつ頃ですかあんまり覚えてないですね。あの、多分、エジプトに行った時かな。いや、違う。エジプトからハンガリーに行った時ですかね。えー、なので、まあ、2000、えっ、ー、と、真面目に答える問題かどうかわかりませんけど、2011年とか、そんぐらいだったんじゃないかと思います。はい。えっ、ー、と、次は、これは知らなかった。 はい。まあ、これは質問じゃないので、ちょっとじゃあ、行きたいと思いますね。はい。えっ、ー、と。それから、えっ、ー、と、村上さんの、えっ、ー、とですね、頻度です。選択。あんまり選択してないです。すみません。はい。えっ、ー、とですね、あの、2、3回、あの、クリーニングに出したことがあるという、そういう感じですね。はい。えっ、ー、と、グーグルあ、これは大事な問題かもしれないですね。えっ、ー、と、Google 系のアプリをうまく使ってもらえない。うーんとですね。 はい。あの、まあ、そうですね。あの、まあ、もしかしたら Google Classroom の方が、ええー、それでちょっと、あの、やりにくいっていうのはあったのかもしれないですね。特にその採点の、あの、対象にしてしまうと、なんか自分でその自由に、創造的にやりにくいっていうところはもしかしたらあるかもしれません。でもそうですね。ま、ちそれ以外にはあんまり、うん、ちょっと申し上げられることはないかもしれません。はい。でも、あと、あの、 もう本当にですね、さっきも言いましたけど、数ヶ月前と今ではだいぶ状況違いますので、今だったらもう、もう簡単に使いこなすという可能性はあるかもしれないですね。はい。えー、っと、次は、えー、っと、んですかね。えー、っと。えー、っとですね、あ、これ。ないか。はいあ、ありがとうございます。これをね。はい。ズームを使って授業をしていますと。えー、っと。 学生がスマホで、えー、そうかそうか。まあ、あのー、アプリを切り替えなければならず、煩わしさがあります。そうですね、うんと。まあ、そうですね、わわしさがあります。うん。まあ、もう本当にこれ基本ですけど、あの、例えば Android とかでしたら、あの、右下の方にこの、 四角がちょっと重なっているような、要するにアプリの切り替えのボタンがありますよね、えー。で、それでその複数のアプリの間を切り替えたりとかできますし、まあそういう基本的なところをもう抑えるしかないんじゃないかと思いますね。あともちろん、あの、えっ、ー、と、切り替えの回数自体を減らすっていうこともできますし、で、ズームの音声で話しながら、だけど画面はもう、あの、プレゼンテーションを見ないで、そのグーグルドキュメントとかのそういう編集中の ものだけを見ていればいいといればとうようにするととかかかですね、えー、そのぐらいしかないいしななんじゃないかと思み ま, ません、あんまりいい答えになってなくて。はい、えっ、ー、と、同じものは一つだけですけどあの、違うものがいくつかあります。<笑>はい。えっ、ー、と、試してみたかった。はい。ありがとうございます。はい。えっ、ー、とですね、スマホでも問題なくできるかっていうのはありますが、あの、そうですね、えっ、ー、と、アプリをダウンロードしてれば間違いないですね。はい。えー、で、Google も、その、 それぞれのアプリがあります。専用のアプリがありますので、それがあった方、あった方が少なくとも間違いなくえいいと思います。はい。えっとですね、Google ドキュメントの提案モードでは、あの、一旦、ね、あの、要するに共有した相手がですね、編集できるように見えるんですけど、それを受け入れるかどうかが、そのオリジナルの、あの、ファイルのオーナーにあります。なので、拒否するか受け入れるかっていうのが、一つ一つ選べます。で、 受け入れるっていうふうにすると、その他の人が編集した内容がそのまま本文に、えー、反映されるというわけですね。はい、これでいいのかなはい、大丈夫ですよ。できてますよ。はい。はい、えー、そうです、ね、Google フォームテンプレートはそのそうです、ねあの、Google ドキュメントですけど、閲覧のみの設定でシェアしてください。なので、皆さんが。 あれはですね、本当に、あの、リンクとかが消されちゃったら、ちょっと今日の<笑>、あの、作業に差し支えがあるので、えー、え、面のみでシェアしました。はい。はい、えー。楽しいと言ってくださってありがとうございます。はい。あとは、えー、そうですね、あの、匿名で質問もできるとか。えっ、ー、と、初級の学習者にはっていうのは、これは媒介語がない場合ですかね。えっ、ー、と、媒介語がない場合は、もう本当に今日やったみたいに画面を見せながら、 やるっていうのがあの一番いいんじゃないかと思います。えっ、ー、と、自分の操作している画面をシェアするわけですよね。はい。口で説明するのではなくて、実際の、えー、と画面を見せるというのがやっぱり一番いいと思います。あ、そうですか。プラスを押してもコメントできない。そういう環境があるんですね。ありがとうございます。はい、えっ、ー、と、今日は雨が降りますかね。ちょっとわかんないです。ごめんなさい。 ああコメントがでヘビートラフィックでしたか。はい。えっ、ー、と、これはですね、あの、えっ、ー、と、同時編集ができるのは100人までです。先着100人までです。で、えー、だけど、あの、101人目からは編集はできないけど、閲覧はできるという形になるというふうに、あの公式サイトには書いてあります。でも、本当に、あの、ヘビートラフィックの場合はあの、閲覧もできない可能性があるかもしれません。 はい。バーフバリの、えっ、ー、と、右端のプラス。えっ、ー、とですね。これちょっとじゃあもう一回見てみましょうか。えっ、ー、と、閉じちゃったかな。えっ、ー、とですね。あ、そうですね。今、例えばここをこういうふうに押す。今、画面見えてますよね。僕の画面。はい。それで、えっ、ー、と、こういうふうに一つを押したときに、え、一つを選択したときにですね、どっかの一部を。この右側のこれですね。これを、あの、クリックすると、あの、こちらの方に、 コメントが書けるようになるということです。はい。あれえっ、ー、と、ここじゃなかったっと思って。あれこっち戻っちゃいました。変だな。はい。えっ、ー、と、ちょっと待ってくださいね。えっ、ー、と、すみません。質問が消えちゃいましたね。どうしてなんだろう。あ、わかった。ごめんなさい。 えっ、ー、と、ちょっと待ってくださいね。さい。これが今ですね、質問が消えてしまったのは、えー、ちょっと原因がありまして、えっ、ー、とですね、今画面見えていると思いますけど、この、これをそのまま押すと質問を出せないんですね。この右側のこれを押して、プレゼンタービューにして、えっ、ー、と、それで、あの、まあちょっと画面見えてないかもしれませんが、えっ、ー、と、オーディエンスツールというのを押すと、 えー、あの、もう一回できるようになります。今見えてますよね。あ、ここですね。はい、今再開しているところです。はい。これがさっきのところですね。はい。えー、っと、では、これで大体質問にはお答えしたと思いますので、はい、これでだいぶ、えー、っと、質問にはお答えしたと思います。 あえー、とこれね、よく聞かれますが、中国本土の学生と共同で何かするとき、Google 以外の情報っていうのは結構使えるんじゃないかと思います。あのかなり Google と同じような、えー、と共同編集のものができます。ただあの、ちょっと最近は分からないです。もしかしたら情報もあのバンさブロックされてしまっているかもしれませんが、えー、とちょっと前は情報はあのいいと言っている人も結構多かったと思います。 はいえー、とこれでいいかな。あ、じゃあ、これ、これも大事ですね。はい。Google、学生が Google アカウントを持っていなくても問題なく参加できるか。あの、えっ、ー、とー、これはですね、さっき の, あのタスクで言うとあの、一つのドキュメントに対してみんながコメントしたりっていうのはできます。あるいはめみんなが編集したりすることもできます。だけど、えっ、ー、と、元の、あのえっ、ー、と、例えば Google スライドの場合は、あの オリジナルのスライドを最初に作ってから共有しますよね。その作る人はやっぱりどうしても Google アカウントがないとこれはできません。はい。あ、この Q&A のページはどうやって作るんですかこれですね。じゃあ、えっと、ちょっとこれももう一回見せますね。今ここに画面に出ているように、えっと、あの、えー、Google スライドのプレゼンテーションを始めるときに、普通はですね、この、あの、 スピーカーズビューが見えていると思うんですけど、スピーカーズノートか、スピーカーノートが見えていると思うんですが、そこではなくて、この右側のオーディエンスツールですね。これをクリックすると、えー、これが見えるようになります。はい。えっ、ー、と、あとはいいかな。はい。じゃあもうこれで。あ、えっ、ー、とですね。ちょっと待ってください。これ。あ、これもあった。Google フォームでえ円グラフか棒グラフか作成者が選ぶことは、えっ、ー、と、できないです。あの、 質問のタイプによって自動的に変わりますね。はいあえー、とこれもさっき申し上げましたけど、多分情報が今はいいんじゃないかと思います。はいえー、一つのアンケートでもいくつものパターンをの質問を使うこともできますね。